皆さんこんこここにちは現代の物のけひめことまこです今日はですねやっぱり言いたいタクシー問題についてなんですけどもん結構前にも少しタクシーのお話をさせていただいたんですがでもやっぱりあれから何も変わってないんじゃないかなと思って言いたいんです。えー、車椅子でタクシーを利用するってやっぱり大変。 私はまだ手動タイプで一、えー、人ではモテるので、まあ、他のね電動の方とかに比べたらまだまだマシなのかもしれませんがそれでもお、まあ、一番は東京かな東京に行くとタクシーのその利用がすごく大変だなと思いますまず一つオリンピックの影響でね普及したジャパンタクシーさん まあ、あの屋根が高いタイプのタクシーなんですけど、あれ、本当にやっぱ嫌なんですよ。こんな感じで乗るんですけど。 手が高い分、手がどうしてもでねでも椅子と地面との高さも普通のセダン型のタイプよりも高いですし、えー、乗る場所から座席まで椅子までの距離っていうのもセダンタイプより遠いのででも東京に行くとあの方が本当に走ってるので。 すごく嫌だなと思いますただ車いすを積み込むっていう場合には私の場合こう折りたたみタイプではないので、えー、いつも両サイドのねタイヤを外してセダン型のタイプのトランクには入れてもらってます別にそれも全然大変なことではないんですがそれが片輪だけ外せば乗るくらいですかねあのジャパンタクシーさんだと。 なのでその1個を外すのか2個外すのかでその1秒か2秒かの違いにはなるんで す, なるんですがあそれの積み込みやすさっていうのはあるけどやっぱりあれってスロープを出してもらって車椅子の人たちが乗りやすくっていうためにために開発されて作られたものであって。 スロープを利用しないと本当に乗りににくいいタクシーだなと個人的には思いますで実際スロープを出すにもやっぱり時間がかかるしその頻度っていうのもね多くはないので運転手さんたちが慣れてないっていうこともあってスロープを出してくださいって、あのー、もし仮に道端で拾っても「分かりました」とは言ってもらえないですしスロープを出す 距離感というかね、その道路とのその高さとか幅っていうのも簡単には作れないところが多いので、えー、難しいです。でまたホテルで泊まっていたジャパンタクシーさんタイプというんですかに、えー、お願いしたんです。ホテルのところに泊まってるからスペースはあるし別に道端でもないので時間があるからお願いしたんですけど、それでも ちょっとスロープ出すの難しいからそのまま座席に乗り移ってもらえますかということでお断りを受けましたスロープを使わない以外普通の県庁の方からしてみたらジャパンタクシーのタイプとセダン型のタイプどっちがいいのかなっていうのもちょっと気になりますしあのタイプのメリットっていうのを 知りたいいなと思い ま, すまたでも他の車椅子ユーザーさんはどっちのタイプがセダン型がいいのかそれともああいう天井が高いタイプがいいのかっていうのはちょっとこのコメント欄でぜひ教えていただきたいなと思います。でまた個人タクシーさんはめちゃくちゃもう本当に都内の個人タクシーさんは絶対に使いたくないって思ってます。以前ですね友達と まだコロナ前の話ですけど飲みに行った時に、まあ、終電がなくなってで一緒にみんなでタクシーで帰ろうねってなった時に個人タクシーしかこうもう止まってなかったんですよ列になので、えー、個人タクシーでもクラウンだったかなほとんどクラウンが多いのかな で, でも全然乗れるし車椅子も積み込めるんですけどよく「クレジットカード使います」とか「PayPay ペイペイ使います」ってあのシールの欄に車椅子マークが書いてあったんですよねだから私としては「あ車椅子も 大, 大歓迎です」というか全然問題なく受け入れますよっていう意味なのかなと思って友達に。 えー、乗りますみたいな感じで運転手さんに声をかけてもらってで車椅子の人もいるのでトランク開けてもらっていいですかみたいなことをお話ししたら「いや車椅子の人無理です」って言われたんですあ分解してトランクにも入りますよっていう説明もしたんですけどそれでも「いや無理です」って言われてえー、なんでーって思ってでまたそのもう1台後ろにいる個人タクシーのところにまた声をかけたんですけど 無視されてというかか何の応答もなかったんですよねでもうお酒もみんな入ってるからもう勢いでというか「もういいじゃん乗ろう乗ろう」ろうっていうのでもうごほぼ強引にというか「も う, うん」と「うん」も「運もいいえ」も言わなかったのでもうじゃあい い, いいんだなっていうふうに受け取って無理やり乗って「でもトランク開けてください」って言ったらもう一応トランクを開けてくれるけど運転手さんは。 出てこないみたい な, <笑>なんかそういう対応でなんか結構全然その時からいい思い出ないなと思って個人タクシーを避けてたんですよねでも先日、えー、国会議事堂の近くというかもう本当に国会議事堂の前までいろいろちょっとお仕事をするタイミングがありまして帰る時にまたタクシーを一緒にいてた方から止めてもらったんですよね。 でその方が止めたのもたまたま個人タクシーだったんですけど「お車椅子の方乗るんですけどいいですか?」って言われたら「ダメです」って「無理です」って言われて断られたんです。お国会議事堂の前断るかーって思って、えー、本当にすごくショックでしたなんでかなと思いますでもそれをこうツイッターでつぶやいたらなんかいろいろこうなんかなんていうんですかタクシー 業界のルールーじゃないんですけど、そういったものがあるから別に個人タクシーは全然断れるんだとか何かさまざまな声がありましたけどうーん、なんななかかね本当にそれでいいのかなと正直思いましたやっぱまだまだ困ることの方が多いですけどそれでもそうじゃなくて私がその福岡で生活するようになって私の 家から空港までの間を、まあ、よくタクシー利用するんですけどだいたいアプリでもう最近は呼ぶんですね Go アプリが多いかな Go アプリで呼ぶので、まあ、もう家の周りとか時間帯がほとんど決まってるので走ってる運転手さんっていうのがだんだん似てきたり空港から家まで帰る時のタクシーの運転手さんって大体んか似てきたりするんですよ。 この前も載せましたって言ってくださる方がいて、私のその車椅子の扱い折りたたみじゃないので、タイヤを外すっていう。その方法っていうのももう覚えてくださったり。あとは個人タクシーの方もその空港にまあ、全然出入りしている中である時、プリウスを使っている個人タクシーの方に出会ったんですね。で、プリウスって後ろの後部座席のドアが。が があまり開かないんですよなので車い子をつけるとちょっと狭いなって感じるんですが、まあ、乗り降りはそこまで問題はなかったんですけどそれを見た運転手さんが「今度買い替えようと思ってるんですよね」っていうお話をしてくださってその「買い替える」にあたってそれこそだからそのジャパンタクシーみたいな屋根が 高いタイプを考えているんですけどどうですかやっっぱあれっていいんですかとかっていう風に言ってくださったんですでも私個人としてはだからさっきも言ったようにちょっと屋根が高くて乗りづらくてっていうお話をしてどういうタイプだったらいいのかなっていうので。 まあ、シエンタとかだとその車椅子もそのまま乗せれることができますよっていうお話をしたりああすごく参考になりますってやっぱその言ってくださったんですだからやっぱりその当事者の声を聞かないとわからないことってやっぱりあると思うんですねそれは別にいつも言ってるそのホテルのことであったり多目的トイレのことであったりいろんな施設のことであったり。 それもタクシーもそうであってやっぱり使うう方々のの声ってていいいいを実際聞いて欲ししなと正直思いましただからそうやって聞いてくださるっていうのがすごく嬉しかったですし、えー、毎回言われるんですねいつも折りたたみでこう折り た, たもうとしてるのが「すいません私固定車なんです」って言ってあのタイヤを私があの外すんですけどそれを見て本当に運転手さんたちが覚えてくれて。 降りる時は運転手さんが組み立ててくれたりとか、組み立てに挑戦してくれたりとか。あの初めて見たよとかって言って、そうやって覚えてくれようとしてるその行為が。すごく嬉しいなと思いました。だから本当に地域性がすごくタクシーって。出るなって思います。なんか大阪とかだと。そのわざわざタイヤを外してトランクに入れなくても。 もうガバッと全部そのまま乗っけちゃってあのベルトでね蓋をこうタクシーのトランクの 蓋, 蓋をなんていうの蓋でいいか蓋をこう紐で留めてもうあらわにした状態っていうか、まあ、ちゃんとあ固定はされてるんだけどはたから見たらもう車椅子乗ってますみたいな状態で。 走っちゃうっていうともなんか大阪はその率高いなと個人的には思いますけどなんかそういったでも地域性があってしかも個人っていう部分もあってその理解っていうのが深まるのが難しいジャンルかなとは思うんですけどもでも会社さん単位で考えていけばまずそういった車 事態が悪やっぱり利用する人たちがどう利用するかっていうことがあると思うのでやっぱユーザーさんの声っていうのが届いてくれたら嬉しいなと思います。はい、ということで今回はタクシーやっぱりタクシーのこと言わせてくれよっていうお話でございました皆さんそれぞれやっぱりいろんなあタクシーでの経験をされてる車いすユーザーの方がいらっしゃるので。 このコメント欄にいろんなお声を聞かせていただけたら私も勉強になりますのでよかったら書いてください。はい、ということで、えー、本日も最後までご視聴ありがとうございました。